you <laughs> これもうロワンのになりますうーサン、ねいいかはい、ベンチにいんか彩りってなんか大事だなって、うんうん、あの自分が食べたいって思う。 色塗りにしないといけないなと思って。毎回僕作ると大抵茶色ですもね。<笑>日本人は茶色が大好きなんです。<笑>美味しいです茶色 으음 はこちらですね。 これがお寿司かを。お塩つけ、はい、て。はい。今三種類やってこれが出汁の旨味が、あ出汁がブレンドされてる、旨味の詰まったお塩、はいはい。なるほど。で真ん中が沖縄の海のお塩でミネラルたっぷりで健康にいいです。い の, のちめち マ, マ,、ね、マースって。め、は、ち、い、マースって？あめちマース。はい。なんか今人気ですごい欠品してるみたいですね。あそうなの？はいポポ。それがこちらで食べれる。<笑>あもううちも在庫なくなりそうなんですけど。一番。 ののピンクがが、はいはいはいはいま、らやかか な,、うん、なんんええーはい、基本的ににには醤油が多いの醤油油多い味味だしそれれれでででででシンプルに塩塩焼きのたこ焼きの塩です、はい、こすすす全部社社長いや社長考、ね、部下が社長っておっしゃってるね。 僕はそろそろろストライクを起こすかもしれないので気を付けてくださいあそうですすいいいいいいいいいててので<笑>ちょっっといい目のビードを与えてくださや、ね、<笑>いいやつでも出してきますはたかから何が本当良んとか<笑>はまいいじゃないですか。ちょっと いただかせてます味がすごい気になる 「チャンネル登録」「チャンネル登録」チャンネル登録